そして水原千鶴と言います振られて落ち込む俺の前に現れたのはカズヤ君だよねギキッキッキで、押<笑>されて、キッキッキッキッキッキッキッキッキッキッキッキッキッッ